ラフ旅のお二人に来てもらってます。はい、ありがとうございます。<笑>さてどうしよう。はいはい。ホームレスの始まりです。えー、<笑>こんにちは、アブロードです。今日はですね、ラフ旅のお二人に来てもらいました。リゾートバイトをしながらフリーランスをしている二人にセクレラルなお話を聞いていこうと思います。 カップルでリゾートバイトをしながら旅をしながら生活をしている方なんですけども実際どんな仕事をしているのかでプラスフリーランスの月収だとかコストパフォーマンスのいい生活の仕方を実際にどういうふうにやられているのかせきらに聞いていきますというわけでラためのお二人に来てもらってますはいありがとうございます<笑>あのお招きいただいたわけじゃなくて勝手に押しかけました<笑><笑>ホームレスカップルのラフビと申しますよろしくお願いしま す, ししますなんでホームレスカップル 家がないんです<笑>いきなり結婚ね、<笑><な><笑>元々正社員やってたんですけど、はいはい、いいのかな、語っちゃって、こんな、んあのーまあ、2人、別々の仕事をやってて、うんでまあ、全然会う時間もなかったり、すれ違い生活が続いて、でも思い切って正社員辞めちゃおうってことになって、はいはい、で僕は辞めれなかったタイプ。 えー、そうなんもう完全にマインドコントロールされてて正社員じゃないとやばいみたいな感じのあなるほどなるほど家庭で育ってって感じだったのでその中に知恵が「会社辞めてきたてて」えー、一緒に辞めよう」って言ってくれたのがきっかけで、はいはいはい、正社員で辞めれたんですよ、はいはいはい、あそうなんですかだけど急遽辞めたから、はい、あの家も借りられない、うんうん、今借りてた賃貸も出なきゃいけない、はい、さてどうしよう はいはい、ホームレスの始まりです、えー、<笑>なるほどそうで す, うですやめたことがきっかけでホームレスうそうですそうですやめて<笑>、はい、で新宿の満喫に新宿とん<笑>、はい、だっけあそこ<笑>はい、はい、新大久保の新大久保の、はいはいはい、間にある、はいはい、マンボウ<笑><笑><笑><笑>に転がり込んで<笑>、はいうん でももうそこで、まあ、その1週間パックとかで借りながら生活する日々 で,、はいはい、でそこでもう次どうしよう仕事みたいな感じで探してたんですよ、はい、自分たち結構行き当たりばったりタイプ で,、はい、でネットで探すも普通のアルバイトとか治験とか、はいはい、そうい う, う、はい、ことしか出てこなくてあと単発の派遣とかそういうのしか出てこなくてな ど,、まあ、どうしようってなった時にすごい、はいはい、たまたまマツコ・デラックスさんが はい、深夜番組、はいはい、で、リゾートバイトが出てたんですよ。ってなってなるほどなるほど応募してからが自分たち の, そのラフ旅として行動するスタートになった。 <笑>でもその後も結局まあ家は借りれてないんで、うんまあ、ホームレスも変わりはないです<笑><笑>言い方悪く言えばホームレスだけど、はい、よくかっこよく言えばアドレスホップあそうそうそうそうかっこい い,、はい、こ い, い借りするフリーランスそうでちょっとドロッサイクルスで行かせていただきたいんホームレスおないしそんな片言がホントに嫌ね<笑>ホームレスなんですホームレス<笑>収入源としてはもう働き口としてはリゾートバイトをしながらそうですね<笑>リゾートバイト と, とブロックが主な収入源です収入 源, 収入源 大体まあ、そ今はそのブログで、まあ、物価の超安い国ならなんとか自利品で生活できるようになってきたんですけど、はいすすねはいはい、基本的には家がないホームレスなので、うんうん、リゾートバイトで家提供してもらってそこで住む生活、はい、リゾーバーって大体どれぐらいの期間 大体3ヶ月いで、うん、3か月ぐらい で, らいでここ場所を現場を変えて生活しているような感じです。はいはい<笑><笑> やっぱその石垣にプチ移住できるのってなかなかな い, い, なかなかないと思 う,、ね、そ う, そ う, そう普通に移住しようとしてもやっぱその賃貸契約しなきゃいけない、うん、借りなきゃいけないそれからゲストハウスにロングステイするって、はいうのが一つの方法ですけど、うん、やっぱそこで収入を得て生活できるっていうスタイルはなかなかないと思うんで、うん、そうなった時に2か月間だけ住めるとかっていう移住の方法はやっぱりリゾートバイトが一番いいかな、うん、あとそこにいつつリゾートトバイトを利用して。 石垣島にいるじゃないですか、はいはいはい、そこで休みの日とかに本格的な移住も探せるんですよ、うん、ああなるほどなるほどその間に賃貸契約したとかリ、はいはい、ゾートバイトの家賃とかかからないんでけど う, そ, うです、ね、その間に仕事探したりとか、うん、賃貸契約したりとかもできるんで、うん、結構のリゾートバイトで移住先を探すの人気になん、えー、あそうなんですかそうなんですかいどいろ発信していきたいと思ってるんですよで実際リゾバーって中身ってどんな感じになってんですか 仕事内容はホテルとか旅館の宿泊施設で主に働く感じなんですけど、うんはい、セクションとかももう分かれているのでいろんな仕事があって、はいはいはい、選べるんですか選べま す, 選ま す,、えー、選べますただその求人によって、はいはい、その今空いてる空いてないっていうのがあるんですけど、はい、基本的には職種希望出せますうそうフロントとかレストランサービスとか。はいはい うなんだろう洗い場の仕事もありますしす、ね、裏方も表というか、ね、接客系もあって、はいはい、客室清掃と か, 掃とかねそうそう客室制作、えー、僕はフロントやってましたえっ、ー、別々 の,、えー、別々のそう<笑>場所で働いて大体結構フロントメインで働いて、はいはい、でレストランとかで働かわ いてっていう感じ、うん、カップルっていうのはもう言わずにいやもうカップルオープンでって言ってカ ッ, カップルとして、えー、う同じ量にすま、うん、済ませてもいただけるのでだけどやっぱりカップルって喧嘩しちゃうじゃないですか、うん、はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはい まあ、最初は結構同じところでやってたんだよね。そうだね。そうだけど<笑>やっぱだんだん人間も学んでくる。はいはいはい。ね、あちょっとね変えとこっかみたいな感じで変えたこともある。なるほどちょっと距離感大事だね先生。そうそうそ う, そう。<笑>っていうのもありますね。で実際どれぐらい二ヶ月でどれぐらいのお給料がもらいたり、はい。 これは現 場, にす現場によって全然変わっちゃうんですけどリゾートバイトの利用方法が結構あって例えば遊びメインで行くこともできるしお金稼ぐこともできるし、はいはい、なんかその用途によって派遣会社だから合わせあの自分の用途によってどこを使おうかなとかどういう目的で行こうかなっていうのができて。はい、もしししっかり稼ごうとしていけば あの自分たちがマックス稼いだときは一か月で三十万すごいで二か月で六十万、えーはいはい、すごいが、えー、今, あの今タイに来る前のリゾートバイトで働いてた時なんですけど、はいはい、日本ですか日本です、はい、日本です、えー、すごい、ね、で一か月三十万であと生活費がそこからかからないんでそうですよね、家賃と食事と食事もですか出るんですよ一日二食出てっ、はいはい、水耕熱水もただで、はい で、まあ、職場でもし移動があっても移動費とかも交通費とかも全部でるなるほど、ね、だからホン生活に一切お金がかかんないよね、うん、すごいです、ね、からまる貯金できちゃうんで、はい、は, い は, いはい。それが30万ずつ、うん、で60万の一ヶ月で貯金ができた あ,、ねうん、あお一人30ですえですごっ一人60すごいっていう計算になる、えー、稼ごうと思えば忙しいですけどはい、はい 稼げますね、うん、短期間で。なるほど。僕もやります。あ、そうなんですよ。ない。あ、一緒に、あ、そ全然働けないですよ。いやいやいやいや。必要ない。フロントとか、すごそうだけど。英語も、英語も最初におっしゃるので。フロントでも、でも、どんな人でも、リゾバは楽しめる。本当、本当、どんな。 僕はウェイウェイ系じゃないですけど大丈夫です。僕たちもウェイウェイ系じゃないですか。現場選べば落ち着いた層もいらっしゃるいらっしゃるし。全然だウェイウェイ系。リゾートバイトすごいですね。知らなかったです、ねえー。結構その資金集めとか、うん、あとあの派遣会社さんによって。うんはいはい、あの海外留学サポートもやってる。んですよそうなんですか。だからそのリゾートバイトやりながら、お金を積み立ててくれて、うん、であの派遣。 派遣先というかその留学学校も無料で紹介してくれて、えー、かサポートを全部やってくれて、あと、はいはい、無料の英会話レッスンくれたりとかもやってるんで、はいはいはい、なんか今、海外とリゾートバイトっていう結びつけがすごい強くやってるす、ね、いやすごいですね、いや、知らなかったです、結構先駆けて今、いろんな会社がやりだしてて、えー、面白いです、ねいややいうん、むしろリゾバを、ね、派遣するような人になりたい、いや、本当ですね。会社りたいですねそいすごい面白いことあ しかも今その非正規雇用みたいなのがすごい増えてきてるじゃないです か, かその時代に多分今リゾートバイトって完全に乗っかってると思うんですごい今すごい先駆けて、えーすごいうん、僕の中でリゾバってすごいなんかキャバクラみたいなイ メ,、ね、イメージがどうしてもあったんですよ、えー、ハワイに行った時に会った女性の方もリゾバで来ててて、えー、その。 キャバクラみたいなのにやってるっていうふうに言われたんで、やっぱ女性メインの大変そうな仕事なのかなっていう印が。なるほど、なるほど、面かった。多分、そのマツコデラックスの番組でやってたのがちょうどその宮古島も。 えーはいはい、リゾキャバって言われる、ね、リ, ゾキャバそうリゾキャバが最初の流行りで で,、ね、でも今はもう逆にリゾキャバの方が少なくなっててあ そ, うなそうなんですよ基本はもう何でもあります飲食店もあるし、えー、ホテルもあるし、はいはい、旅館もあるしあの例えば長スパ。 うん、長島スパーランプ、はいは い,、はい、いプールとか、ああいう。遊園地とか、期間限定とか で, あそ で, そそで。そうです。なるほど、なるほど。かもあります、今は。うん、すごい、はい、いいな、楽しそう。<笑>楽しくなった。一<笑>か月だけ連れてかる。一<笑><笑>つ聞きたいのが、はい、おすすめのコスパ術。うん、こんなでっかいチキン二つ、うん。と、ご飯ついて、えっと、二百。 え、ちょっとぐらい。<笑>ああ、そうですよね。<笑>そうそうそう<笑>トイレから出れない日々が。ああ、やっぱり。<笑><笑>